皆さん、こんにちは。本日も Google 社員による Web マスターオフィスアワーの時間となりました。本日お届けするのは、私、アンナと私、ナ谷のいつも通り、この二人でお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。それでは、私がスライドを操作します。<笑>はいでは、まず Google からのお願いです。 本 OfficeHour、えー、ではハッシュタグ WebmasterOfficeHour を使用しております。なので、えー、質問についてのご意見、ご感想、その他ご要望などありましたら、ぜひハッシュタグにて、えー、SNS に投稿してください。はい今回も、ね、回もそうですね。<笑>そうですね<笑>事前録画の公開ですのであの、ライブではないです。はい。はい その代わりあの僕らもライブであのこれを一緒に皆さんと見ていますので何かあのコメントとか一緒にできるかなと思います。はいはい、では、Google からのお知らせに移りましょう。まずはブログ記事のお知らせです。金谷さん、お願いします。はい、それでは、えー、日本語のブログ記事からの記事のご紹介です。まず えー、ベータ版リッチリザルトテストの終了ということで、こちらですね、まあ、ちょっとベータ版の終了ということで、じゃあどうなるのかというと、まあえー、と正式版になったということで、まあ、ぜひですね、このリッチリザルトテスト、あの構造化データなどでリッチリザルトに影響するようなものを実装されている方は、こちらを使っていろいろ検証していただいたり、まあ、あの確認していただければと思います。 それに合わせて構造化データテストツールが今後終了していくようなんてアナウンスもしています。そして2つ目、Google でのスパムレポートの利用方法という記事も出しております。こちらにつきましては、スパムレポートについてはいろいろなご質問いただくことがあるんですけれども、基本的に僕らのスパムレポートの まあ、処理の仕方について、こちらで説明しておりますので、ぜひご一読いただければと思います。はい。というわけで、この辺は、あの、さっと流してですね、<笑>ご質問にいろいろ行きたいなと思っております。はい、での前に、はいいですはい。<笑>あの、えー、ほかに僕の、えー、最近のツイートから、 前回からの間で、まあ、ちょっと注目のツイートというか、ツイートというか、あのまあ、ニュースを持ってきたんですけれども、まだこちらの日本語の記事は出せていないんですけれども、モバイルファーストインデックス、モバイルファーストインデックスの移行を延期しましたと、2021年来年の3月いっぱい、3月の末まで延期することになりましたという記事が英語のブログで出ておりますので、まあ、こちらも軽く目を通していただけるといいかなと思います。他にもやっぱり、ここの、 まだモバイルファーストインデックスに移行していないサイトにつきましては、改めてこちらに書いてあるような項目を一通りチェックしていただけるといいかなと思います。まだまだやっぱり、すべての移行していないサイトが問題があるというわけではないんですけれども、やっぱりこまだ準備ができていない、もしくは実装がちょっと違っているみたいなところも、サイトもあるにはありますので、一通りご確認いただければと思います。はい というわけではい質問に移ってまいりましょうかは い, い, い, い、はいはい、では質問詰めのご質問次サイトのコンテンツがコピーされた時の対応に関するご質問をいただいております次サイトのコンテンツをコピーチェックしたところ複数のサイトにコピーされていることに気づきました 実際にコンテンツの一文を完全一致で Google 検索すると、次サイト以外のところが上位に表示され、同じコンテンツがあることが検索結果で確認できました。しかし、表示されたサイトにアクセスしてみると、海外サイトに飛び、対象のコンテンツが見当たりませんでした。でも検索結果には出ています こんな事象がいくつか発生していますが、こういった場合、どのような対応をするべきなのでしょうか、放っておいても問題ないのでしょうか、とのことですが、こちらいかがでしょうか。はい、すみません、今、部屋の中の Google Home が反応してしまったので、ちょっと止めに行って、今、若干あの<笑>動揺しておりますが、は。い こちらですね、あの結構あのほ本当に毎回のようにご質問いただいている、まあ、実証かなと思うんですけれども、えっ、ー、とそうですね、皆さん の, あのこ、こちらですね、本質的には、まあ、ハッキングと、おそらくですね、このハッキングと、そしてあの、まあ、皆さん、 ハッキングがこの問題の本質だと思います。そして、あの例えば海外のサイトですとか、まあ、海外に限らないんですけれども、そうしたあのサイトがハッキングされて、そのサイトに皆さんのサイトのコンテンツがコピーされています。そして、さらにちょっとあの細かい技術、毎回話しているので、細かい話はしないですけれども、そこにクローキングという技術が、技術というか、施されているために、まあ、クローラーがアクセスしたときは、皆さんの とえー、とサイトからコピーしたコンテンツがあのクローラーに見せているんですけれども実際にユーザーがアクセスしたときはまた全然あの違うところにリダイレクトさせてしまうということがあります。で、このちょっとあのややこしいのはあのサイトオーナーが見に行ったときサイトオーナーと申しますか、例えば 検索結果からアクセスしたときと、ブラウザに URL を直接入れてみたときで、やっぱりまたクローキングですとか、リダイレクトの挙動が違ったりするようなケースもありまして、結構ですね、あの分かりにくい、その現象があのなんですか 何, 何を目的として、そしてあの、まあ、実際に何が問題なのかっていうのはちょっと分かりにくいようなことがありますので、まあ、いろいろと戸惑う方が多いかなと思います。 で事象としては例えばコピーされたっていう立場からするとコンテンツの盗用にも思えるかもしれないですしその載っているサイトのオーナーからしてみるとハッキングされて改ざんされていますのでハッキングの問題でありますと。でやっぱりこの場合はやっぱり重要な点としてはやっぱりあのハッキングされているというところですのでこのサイトの、えー、皆さんのコンテンツがコピーされているサイトそのドメインのもしオーナーが分かるようでしたらまああのすごい あ, のあんまりこういうアドバイスはしたことないですけれども、一番分かりやすいのは、そのドメインのオーナーに連絡を取って、あなたのサイトはハッキングされてますよ。で、私のコンテンツがコピーされてます。こちらを早く取り除いてくださいみたいなことを伝えてあげると、一、まあ、ついいんじゃないかなと思います。で対 Google に関しては、まあ、いつもりまりスパムレポートを送っていただければと思います。でちょうどスパムレポートの挙動については、先ほどもご紹介した ブログも出ておりますので、そちらのブログも一度ご覧いただいていただければと思います。ということで、こちらについては大丈夫ですかね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。Google 仕事検索のマークアップに関するご質問いただいております。複数の求人情報サイトを運営しており、 Google for Jobs に表示させるため、構造化マークアップをしています。求人情報の何割かは郵便番号などのデータを持っていなかったり、サイトによっては住所データが絡むわけされていなかったりするため、住所周りの構造化マークアップが不完全です。これらのページを構造化データテストツールにかけると、推奨フィールドなので指定してくださいとの警告メッセージが出てしまいます。 推奨フィールドが完全でないことは Google for job's における表示上何かしらの悪影響はあるのでしょうかとのことですがこちらいかがでしょうかはい、そうですね、こちらについてはまあ推奨フィールドですので基本的にもうあの推奨フィールドは推奨フィールドですのであのそちらがないということで何かあの Google の仕組み上何か不利になるようなことっては特にないかなと思います。たただやっっぱりあった方が 良いケースについてはあったほうがやっぱりユーザーから見たときにユーザーというかあの利用者から見たときにあの探してる情報かどうかっていう判断がつきやすくなりますのであったほうがいいですよという感じですかね。というわけであのすみませんショートアンサーで言うとああの悪響はないと思います。はいありがとうございます。はいありがとうございます。では続いてのご質問に移りましょう。リダイレクトに関するご質問いただいております。 Google のドキュメントでは、リダイレクトとして301と302の言及があり、それぞれ高級的、一時的なリダイレクトと理解しています。これらと同じような役割を持つステータスコード、307、308についての質問です。ページランクを転送する目的で、301の代わりに308を、302の代わりに えー、おそらく307を用いても良いのでしょうか、307や308のを使うデメリットなどはありますでしょうかとのことですが、えー、こちら、いかがでしょうかはい、えー、そうですね、まあ、あのショートアンサーとしては、グーグルを使う限りでは、この、まあ、301でも302でも307でも308でも、基本的には同じように扱いますし、そうしたページランクというものを、まあ、きちんと転送しますので、特にあのどれを使っていただいても問題ないかなと。 思いますただ、やっぱりあの Google 以外のサービスがこのリダイレクトをどのように扱っているか分かりませんので、まあ僕、もし僕が担当者であれば、そのこの RFC で、まあ、決められているようなあの内容に沿って301は301の目的に沿って302は302の目的に沿ってという形で、まあ、利用するかなと思います。はい であとちょっと一つ気になるのはこのページランクを転送する目的でというのがどのような意味か分からないですけれども基本的にはこのどれを使っても同じような効果にしかなりませんのであまりあの関係ないですしもしラ ン, そうです、ね、ランキングへの影響という意味でしたらどれを使っていただいても問題ないですという感じですはいありがとうございますはいありがとうございますでは続いてのご質問タイトルタグはランキング要素かどうかに関するご質問いただいております タイトルタグの文字数はランキング要因ではないということを顧客が納得してくれません。検索結果で表示された場合にページの概要がすぐわかるクリック率などはあ、などには大事だと思いますがあ、今時タイトルタグの文字数の多い、少ないがランキング要因なわけないですよね。えー、初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたしますとのことです、えー。こちらいかがでしょうか。はい、えー、そうですね。あの このちょっとあのどういう誤解がこの誤解というかあの理解があのこの裏側にあるのかなとは知りたいんですけれどもあ と,、えー、と僕のスタンスとしてはいこれはランキング要因ですですとかこれはランキング要因でありませんみたいなことをあんまりあ の, そ, の, おあのそこにフォーカスさせたくないと申しますがやっぱりあのですねなのであの あまりこのご質問に対してあの A です B ですという形でお答えするのが適切かどうかちょっとまだ考えてるんですけれどもこのえー、っとですねそのランキング例えばあの最適な文字数が7文字ですみたいな何か正解があるわけではありませんのでまあないですということだけはお伝えしておきます例えばやっぱり15文字の方が13文字よりいいよみたいなことは 何かあの例えば100サイトサンプルを取って何か調べたときにあの何らかの傾向は取れるかもしれないですけれどもそれはあくまでも結果であってそれを Google がランキング要素として取り入れてこれは15文字が最適ですみたいな形で作っていることはないですただ例えばあのじゃあ短いより長い方がい い, の い, いですかとか短い方がいいですかとかって聞かれることもあると思うんですけれども、まあ、例えばじゃあ3文字と 15文字みたいなと比べたときに3文字でそれのページの内容がタ イ, タイトルとして適切に表現できることってほとんどないと思いますのでやっぱり15文字の方がいいと思いますし例えば12文字と15文字で比べたときに15の方が長くて12の方が短いですけどどちらが適切かっていうことはやっぱり文字数の長さで言える話ではないので、まあ、あのまあ文字数の長さというのは全然気にしなくていいかなと思います。 それよりもやっぱり大切なことは、やっぱり検索結果に表示されたときに、タイトルはユーザーがまあ目にするまあ要素のかなり大きなあの比重を占めますので、そのタイトルがきちんとページの内容をまあ表現できているか分かりやすくて、そのページの固有の内容がきちんと表現できているかどうか、例えば似たようなページがいくつかある場合に、どのページが 例えば3ページぐらいあって、それが全て検索結果に同時に表示された場合に、そのユーザーが読むべきページがどれかというのがタイトルできちんと理解できるように区別されているかなどをまあ確認していただいて、内容にフォーカスするのがいいかなと思います。ですので、このまあご質問いただいている方はそのような感じだと思いますので、ぜひまあこの動画を あのそのままお伝えいただいてもいいかなと思いますし、あの、まあよかったら、この、どういう誤解をされているのかってちょっと興味ありますのであ、ありますね。この、ぜひ、あの、例えば何文字だと思ってるですとか、長い方がいいと思ってるですとか、短い方がいいと思ってるですとか、あの、何かそういうことがあれば、ぜひ教えていただけると、まあ嬉しいです。あの、さあ単に個人的な関心として聞いております。はい。というわけで、あえー、っと、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。 では、続いてのご質問、えー。サーチコンソールでのモバイル検索結果表示に関するご質問いただいております、えー。個人ブログを運営していますが、5月6日頃からモバイルのサーチコンソールの平均掲載順位のグラフが途切れ途切れになったり、全く掲載順位に表示されないという症状になっています。一時サーチコンソールのモバイルユーザビリティにクリック可能な要素同士が近すぎます。 いやテキストが小さすぎて読めません、えー、といったエラーが出ていて、えー、これらのエラーを修正し検証して、えー、合格したのですが現在順位が改善する様子が見られませんモバイルフレンドリーテストもチェックしているのですがこのページはモバイルフレンドリーですと表示され問題ないように思えますまた Google b m a マスターブログや公式フォーラムも確認してみましたが原因が分からなくて困惑しています 後手数ですがモバイルで検索にほぼ表示されなくなった原因についてご教授願えないでしょうかとのことですこちらいかがでしょうかはいそうですねこちらあのこのグラフが途切れ途切れになったり全く掲載順に表示されないという症状がちょっと確認できなかったので そうですねあの確認できませんでしたというのが正直なところですね。まあよかったらですね、ご質問いただく際にスクリーンショットなどを一緒につけていただけると嬉しいなと思います。であ と,、えー、と、後半の方にありましたけれども、現在順位が改善する様子が見られませんというのは、ちょっとご質問の前半は表示がおかしい、現実はもうちゃんと順位がついているのに、 サーチコンソールできちんと表示されていないというふうに思いますし、この2段落目 の, あの現在順位が改善する様子が見られませんというのは実際にあのサーチコンソールの表示上の問題ではなくて実際の順位の話をされているように思えますので、ちょっとあのご質問のポイントが正直よく分からなかったなというのがありますので、もし僕が何か誤解しているところですとか、もう少しまだあの質問したいところがある感じでしたら、ぜひ。 またご質問いただければと思います。はい、という感じでよろしいでしょうかね。は い, あい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。ドメインの移行を伴う301リダイレクトの評価に関するご質問いただいております。例えば、2つのサブドメインがあるとします。1つ目が運用中のサイトへ、えー で、えー、111.abc.com みたいな形。で、2つ目が新しく運用するサイト B、222.abc.com のような形。で、1のサイトがシステムが古く新しいサブドメインで運用を考えています。その際に、現在1のサイトでは、月間検索数が3万くらいあるキーワードで、1ページ目に上位表示されています。で、 に, にコンテンツをすべて301リダイレクトをかけて移行した場合、現在の順位はそのままで表示されますでしょうかそれとも下がりますでしょうか私の過去の経験では、スモールワ ー, ドワードなどのロングテールキーワードは影響ないかと思うのですが、ミドルワードやビッグワードは影響が出るのではと考えていますとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えーと。そうですねまずあの最初に ご質問についてお答えしますと、まあ、もしこれがサイトの移転であれば、ドメインの移行を伴う、まあ、サイトの移転であれば、やっぱりサイトの移転をする以上、やっぱりランキングの変動の可能性というのは、やっぱりどうしてもあるわけですね。ですが、あのまあ、ヘルプセンターなどでご紹介しているサイトの移転に関するベストプラクティスなどをきちんと読んでいただいて、それに従っていただくことで、その影響を最小限に抑えることが、まあ、可能かなと思います。で 大抵のケースでは、例えば一時的に少し下がったとしても、またあの い, いずれすぐ 戻, 戻るというのが適切か分からないですけれども、まあ、数で、量でいうと元と同じぐらいの、まあ、トラフィックに戻ったりですとか、いやまたさらに伸びたりですとか、また逆にあのちょっと下がったままみたいなこともあると思いますけれども、やっぱりそういう意味ではあの何かを保障することではちょっと難しいかなと思いますが、やっぱりそのベストプラクティスに従っていただくのが一番いいかなと思います。というのが 一般論としての回答ですで今回のケースについてちょっとコメントさせていただくとちょっとですね僕もやっぱりよくわからないところがあったんですけれどもあの今運用中のサイトが A で新しく運用するサイトが B ということなんですけれども理そのサイトの移転をする理由がシステムが古くっていうことでおそらく僕の解釈だとこのシステムっていうのは裏側の話だと思うんですよねですのでこのシステムが古くて何か別の えー、とそのシステムを新しくするということは全然普通かなよくある話かなと思うんですけれどもその際に表の URL を変更する必要があるのかどうかっていうのはちょっとよくこのご質問からは読み取れなかったなとですのでこの話からするとシステムを新しくするけれども URL は変えないというのが一番良いんじゃないかなと思います。 どううでしょう何かちょっと僕が勘違いしていることなどあれば、またご質問なりいただければと思います。はいいありがとうござますでは、続いてのご質問に移っていきましょう。サイト名、指名検索したときに、サイトリンク付きで表示させたい件に関するご質問をいただいております。質, 質, 質問が2つありますので、1つずつういきましょうかね。まず1点目、運営している会社名とサービス名が同じ。 でえー、企業サイトとサービスサイトが別ドメインで運営されている場合、指名検索でサイトリンクを出すことは難しいでしょうかとの1つ目のご質問ですが、こちらいかがでしょうか。あそうですね、まあ、今、まあ、状況はともかく、サイトリンクについて、まあ、皆さん、Web マスターの皆さんが何か、えー、と制御することっていうのは基本的にはできませんので、まあ、基本的にはできあの。 ですので、一般論として、難しいでしょうかというよりは、今のところ皆さんが何かできることは特にはないです。普通の、通常の僕らが SEO スターターガイドですとか、ヘルプの中でご紹介している、えサイトについての、えっと、こうした、なんですかね、インデックシングですとか、その辺についての記述以上の、えっと、なんですかね、ベストプラクティスは特にないかなと思いますので、はい、特に、 難しいです。難しいです。というはできません。っていうのがショートアップ、ねはい。はい、ありがとうございます。そして二つ目が、あのサイドバーにアコーディオンでナビゲーションリンクを設置しています。 で、ナビゲーションセクションで、えー、実装しているのですが、アコーディオンで隠している部分のリンクが認識されづらいなどの問題はあるのでしょうかあの全体的に一応ディスクリプションを下の部分にいくつかのサイト内リンクは表示されているのですが、まあなぜこの、なぜこのリンクが表示されているのかと疑問に感じる部分もありますので、サイトリンクを表示させる適切な方法があれば教えていただけると幸いですとのことです。はい、いかがでしょうか、はい はい、えー、っとそうですね、こちらについては、まあ、基本的に、まあ、あのナビゲーションがきちんとナビゲーションとしてあの、まあ、実装されているかどうかっていうのは、まあ、サーチコンソール の, あの URL 検査ツールなどで確認されるといいんじゃないかなと思います。そこで Google がきちんと読み込んでいるようでしたら、やっぱりあのちゃんと理解してると思いますし、はいですので、まあ まあ、一般論として何かそこでアコーディオンで隠しているもので 通, あの通常なのリンク形式であるものが、まあ、あんまり認識されていないためにサイトリンクが作られていないという可能性は低いんじゃないかなと思います。というのが、まあ、まずお答えですとで。あとちょっと気になるのがこの下の方の コメントなんですけれども一応ディスクリプションの下の部分にいくつかのサイト内リンクが表示されているのですがとあるんですがこちらがサイトリンクなんじゃないかなと思うんですねで1番の中でサイトリンクを表示させたいとおっしゃられているんですけれども実際には表示されているみたいなんですがどちらなんでしょうっていうのがちょっとあの分からなかったなと思いますのでおそらくサイトリンクといって何かあの割と領域をたくさん広く取るような形で あのサイトリンクとサイトリンクのちょっとしたディスクリプションとともにあのスニペットにともに表示されるようなものとあと本当に1行でテキストだけで簡単に表示されるものとありますけれどもまああの後者が表示されてるけども前者のような形で表示されたいみたいな形なのかなと思うんですが、まあ、まあいずれにしても回答は変わらないんですけれども皆さんの側で制御することはできませんということと、まあ、2番については特にあの確認してみてくださいという感じではい。 ではあ、続いてのご質問に移りましょう。エラー解消ページを一括で送信したい件に関するご質問いただいております。Google Search Console にて、インデックスカバレッジの送信された URL のクロールに問題があります。送信された URL はソフト404エラーのようです。 などについて、一括で公開 UR テストやインデックス登録をリクエストするを行うことは可能でしょうか過去、エラー判定を受け、解消となるよう対応を進めていますが、再度クロールに来ている形跡がないため、こちらから検証依頼をしたいのですが、100件以上あるため、一つ一つリクエストするには効率が悪いためですとのことですが、こちらいかがでしょうか はい、えー、とそうですねこちらに関しましても、おそらくこれ、やられてるんじゃないかなと思うんですけれども、こうしたエラーなどについては、エラーを修正したあ、えー、とに、ちょっと文言正式な文言を忘れてしまいましたけれども、お、う、そ、ん、らく修正をあの検証みたいなボタンがありまして、そのグ、えーグル側にすべて修正しました、検証してくださいみたいなことをあの依頼するボタンがあるんですね。 そちらをクリックしていただくと、Google がそのエラーがあったページを確認して、そしてそれらがきちんと修正されているかどうかというのをチェックして、皆さんにその結果をお伝えするような機能がありますので、ですので、この一括で、この修正依頼をすることは可能です。ですので、下の方にある一つ一つリクエストする、検証依頼を一つ一つ一つリクエストする必要はないです。のでその 修正を検証するみたいな感じでのところのボタンを押していただければと思います。ただ、まあ一般論として、この公開あの URL テストですとか、インデックス登録をリクエストするっていうものを一括で行う機能というのは今のところないです。ただやっぱりあの公開 URL のテストっていうのは一つ一つの実際に今どのようになってるかというのを、えー、とやっぱり目的があって、例えばきちんとこの パーツが読み込まれているかですとか、あの、あります、あの、何か目的を持って行うことだと思いますので、ここを一括で例えば100ページぐらいバーンと送って、バーンと100個ぐらい返ってきても、なんかちょっとしょうがないかなと思うんですね。おそらく今、今、あの、皆さん多くの方がやっぱり何らかの CMS ですとか、テンプレートなどを使われていると思いますので、何か複数のページを、あのー、 調べる必要というよりは、その1つのテンプレートに関しては、1つ確かめればいいようなケースがほとんどかなと思いますので、そういった意味では、検証するという意味では、公開 URL のテストなどは、1つずつやるのがいいかなと思いますと。で、インデックスの登録をリクエストするというのは、やっぱり複数のページを同時に送りたいという、あの、ご要望あるかなと思うんですけれども、こちらについては今のところそういった機能はありませんという感じですね。はい。 ということで、もし何かこちらについても僕が、はい、あの勘違いしているところなどありましたら、再度ご質問いただければと思います。はい、はい、どうもありがとうございます。ますね、今調べたところ、修正を検証というボタンがあるみたいです、ねあ。修正を検証ですね。はいはい、あのヘルプページに書いておりましたので、ぜひ合わせてご確認いただければなと思います。はいはい、ではあ、続いてのご質問に移りましょう。はい レ、はいえー、スポンシブサイトの Google からの評価に関するご質問いただいております。レスポンシブで、えー、スマホでは非表示になるコンテンツの評価についてご質問させていただきます。レスポンシブでスマホ対応しているものの、スマホ版では CSS などで非表示となっており、それを表示させる動線が存在しないコンテンツは Google にはどのように評価されるのでしょうか ソースコードには存在するが、スマホユーザーが閲覧す る, とすることのできないコンテンツは存在しないものとして扱われるのか、レスポンシブであれば評価対象となるのかご教授いただけますと幸いですとのことです。こちらいかがでしょうか。はい。えっ、ー、と、そうですね。基本的には、まあ、一般論としてお答えしますと、この PC のサイトに では表示させていてモバイルでは表示させていない、レスポンシブのケースで、しかもモバイルの表示させていない部分に関しては、表示させるための動線が存在しない、何かここをクリックすればあの、すれば展開されて開くですとか、そういった機能がないようなケースを Google がどのように評価しているのかというご質問なんですけれども。 これに関しましては、ストレートに申しますと、おそらくですねあの、ほとんどのケースは隠しテキストに当たるんじゃないかなと思います。ぜひですね、Webmaster 向けガイドラインの隠しテキストの項目を読んでいただければと思いますけれども、まさに、あのまさにあの典型的な隠しテキストのケースになるかなと思いますので、まあ、こういったことにならないように気をつけていただければと思います。ただ、やっぱりそれが、 まあ、何を意図として行われているかというやっぱあのところも結構重要になってきますのであの一概にそれが例えば主導対策の対象となるかどうかというのはまたちょっと別の話にはなりますけれどもガイドラインに違反している状態かどうかと聞かれたらあの違反している状態になっている可能性が極めて高いんじゃないかなと思います。という感じですね。ははいいいいあありりががととううごござざまますす では、続いてのご質問。モバイルファーストインデックスに関して、初期状態で 非, コンテンツ非表示のコンテンツに関するご質問いただいております。MFI 以降、初期状態で非表示になっているコンテンツも、デフォルトで表示されているコンテンツと同様に評価されると認識しております。 そこで2点ご質問させていただきます。まず1点目、えー、初期表示、初期状態でコンテンツを非表示にする際の推奨実装形式はございますか現在 CSS のディスプレイノでの実装を検討しており、インデックスおよび該当コンテンツの評価に問題はございませんでしょうかまずこちらいかがですかはい。えっ、ー、と、そうですね。ま あ, あ、一般論としてお答えしますと、この 初期状態にコンテンツを非表示するための、まあ、Google としての何か推奨形式というのは特にはありませんので、まあ、皆さんの側で何か都合のいいあの適切な形式を選んでいただければと思います。で、この、えー、と CSS のディスプレイなんでの実装を検討しておりというところに関しましては、まあ、ここからだけではちょっとあの大丈夫ですとかダメですと特にあの申し上げることはないかなと思いますので あのそうですね、まあ、でもおそらく、まああの、例えば、サーチコンソールなどで検証していただいてと申しますと、もうすでにおこれ、こちら、新しいサイトなんでしたっけもう、もしもう MFI に移行しているものでしたら、まあ、サーチコンソールなどで、まあ、やっぱり URL, URL 検査などを見試していただいて、きちんとクローラーが認識しているかどうかというのを確認してみていただければと思います。 ありがとうございますちなみにこれはあのサンプルのサンプルの URL いただいておりませんのでちょっとどのようなサイトだったりとか、まあ、公開されている、されていないみたいなところは我々の方で確認することができませんでしたそうです、はいはいでえー、と2点目の質問に移りましょうソースコード上には存在するがそれを表示する動線がない場合はスパムと判断されますか 例えば、PC 版にはパンクズリストが表示されているが、レスポンシブのスマホ版では非表示になっており、パンクズリストを表示させる動線が存在しない場合などです。パンクズリストにとどまらず、PC 版では表示されているテキストコンテンツや画像をスマホ版では CSS で非表示にして、表示動線がない場合、そのコンテンツは存在するものとしてランキングの評価対象になるのでしょうか またそのようなコンテンツが存在することで、検索順位にネガティブな影響を与えることは考えられますでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えー、そうですねあの。こちら、おそらくあのいろいろな MFI に関する記事にも書いてあると思うんですけれども、このポイントとしてはやっぱりあのメインのコンテンツ主な、そのページの主なコンテンツがやっぱり PC 版とモバイル版できちんと同等になるようにしてほしいというところで、 このナビゲーションのようなところに関しては、やっぱり PC のナビゲーションとモバイルのナビゲーションなどが異なるということもあると思いますので、そちらで何か非表示の部分があるということが、何か直接、あの、すごくフリーに、それ自体が直接何かフリーになることがあるかというと、あんまり、あの、まあ、ないかなと思いますと。ただ、 このメインのコンテンツ、その下の項目のやっぱりこのメインのコンテンツですよね。このパンクズリストにとどまらず、このテキストコンテンツや画像をやっぱり非表示にして表示動線がない場合っていうのはまさにこの前の質問と同じですので、おそらくこの状態は隠しテキストなど の, あのガイドライン違反に該当する可能性が高いなと思いますので、このランキングの評価対象になるのかどうかというよりも、 そういうスパムとして評価するされる可能性が高いつまりこの下に懸念されているこの検索順位にネガティブな影響を与えることは考えられますでしょうか考えられますって感じですのでぜひですねこうした状態にならないように気をつけていただければと思いますはいありがとうございますありがとうございますではあ続いてのご質問に移りましょうペイオール構造化マークアップの使用に関するご質問いただいておりますウェブメディアを運営しています 未ログインユーザーには、記事の一部のみを無料で見せるリードイン形式で記事を提供しています。ペイウォール部分への構造化マークアップを実装を検討しているのですが、検索デベロッパーガイドを読んでも理解が及ばない点がいくつかあったため質問いたします。まず1点目、クローキングのリスクについて、リードイン形式の記事なのでマークアップを実装したとしても、Googlebot はペイウォール外部のコンテンツしか見られないはずです。 Googlebot にページ全体を読ませるために Googlebot かどうかをユーザーエンジェントや IP アドレスで判定し Googlebot の場合はログイン処理を省略する処理をしたいのですが構造化マークアップができていればこのような処理を行ってもクローキングにならないと考えて良いでしょうか上記処理がクローキングに該当してしまう場合はどのような方法で実装するのが良いか教えていただきたいです。また2点目、ペイウォール内部コンテンツの評価について 構造化マークアップを実装したい目的の一つとして、ページが低品質であると評価されるのを回避したいというのが、あという意図があります。ペイウォール外部のコンテンツだけでは、情報の量、質、量ともに乏しく、ユーザーにとって有料な情報を提供できていないと考えているためです。マークアップにより、ペイウォール内部のコンテンツが読み込まれた場合、ページの評価はペイウォール内部コンテンツ、 パイウォール内部のコンテンツも加味して行われるのでしょうか？とのことです。こちらいかがでしょうか？はい、そうですね。こちらあの1番に関してはショートアンサーで言うと、えっ、ー、とこの考えこうならないと考えてよいのでしょうか？というご質問についてはそれで大丈夫です。という感じですかね。まさにそれがあのこのペイウォールの構造化マークアップを実装する。あの。 ポイントだと思いますので、こちらは1番はその理解で大丈夫と思います。で2番に関しましては、ちょっとあの ご, あのご説明がちょっと難しいところがあるんですけれども、簡潔に言いますと、このペイウォールに関しましては、リードインにしても、あのそうですね、あの結局、ポイントとしては何かランキングについてのメリットがあるようなもの。 あのことを意図しているものではないんですけれども、その一方でもちろん通常ですと、クローラーが読めなかったコンテンツ、クローラーが認識できなかったあのコンテンツをクロールしてインデックスさせることになりますので、その部分に関して何らか の, あの検索結果に表示される可能性が高まるという意味では、やっぱり検索結果の、えー 表示される機会っていうのはやっぱ当然増えるだろうなと思います。っていうか、それがまさにあのこのペインウォールの目的ですので、うん、はいっていう感じですかね。ですので、何かもうちょっとあの、今後これを 見, 見られてる他の方が、何かこれを SEO 的なものの、SEO 的なものは何かっていう話もあるんですが、あの、 何かとして何か利用しようとするのはちょっと避けていただきたいなと特にそういったものではないので逆に何か実装を間違えると非常に検索まさにクローキングみたいになってしまうって手動対策の可能性になってしまう可能性こそ高くなってしまうと思いますのでちょっと気をつけていただきたいなと。でですので何かランキンキグなどを 上げるですとかページの評価を上げることを目的にするというよりは単純に本来あの有料部分であったコンテンツを一部クローズさせることで検索結果に表示させるあのというようなことを意図として意図して考えていただけるといいかなと思います。でちょっとこの元とのご質問にあるような低品質であると評価されるのを回避したい。 とといいいいうう意意図ががああありりままますすするんんんですけれどもももおそそそそらくの識を持つ必要がなななじゃないかなという気はしますただちょっとこのケースでも元のページの情報ってなったんでしたっけないですよね。なので、あのー、具体的な何かサイトを見てのコメントではないんですけれども何か低品質であるというのを評価されるのを避けるために実装するみたいなのをちょっと あ, のあんまり気に し, しなくていいかなという気はちょっとします。 という感じですかねはいいいあありがとうございますありががととううごござざまますすでは続いてのご質問に移りましょう。構造化データの WebP、SVG サポートに関するご質問をいただいております。えー、組織のロゴの構造化データが WebP と SVG をサポートするようになりました。その他の構造化データの画像は依然としてサポート対象外なのでしょうかとのことです。えー、こちらいかがでしょうかこちら こちらあのそうですね。あのまあ、今現在、僕らがい少なくとも僕が言えることとしては今のデベロッパーページをご覧いただくとこ の,、えー、ロゴこの組織のロゴの構造化データ以外のところでこれら の, あのフォーマットをサポートしているところっていうのは特にないかなと思いますので今のところは対象とは正式少なくとも公式な対象とはなっていないと思います。 あとちょっと補足をさせていただきますと、こちらのスクリーンショットもつけましたけれども、このデベロッパーページがですね、この日本語の本に行くと、まだ、えっ、ー、と、確かこの SVG の方はまだ記述が入ってないんですよね。で、英語の方は入っておりますので、この英語の方にあの入ってますよっていうのをちょっとここで補足したいと思います。はい。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問。 記事ページがインデックスされない件に関するご質問いただいております。6月1日に投稿した記事が1ヶ月経ってもインデックスされません。サイトマップ XML の送信はもちろん、サーチコンソールからのインデックス登録リクエストも行っています。URL 検査でインデックス登録状況を数日おきに確認し、インデックスされていなければ、その都度インデックス登録をリクエストしていたのですが、あークロール申請がちゃんとできていないということを はないはずですうー以前、えー、仮想ページの URL をまとめて変更、リダイレクトしたのですが、その影響によるものでしょうか。ページ数が多いので、インデックス登録に時間がかかっているのかと思って様子を見ていたのですが、1ヶ月もインデックスされない状況が続いているので、不安を感じていますとのことです。えー、こちらいいかかがでしょうかはい えー、とそうですねこちらに関しましてはあの URL をいただいておりましたので、一応その URL を元に確認をしてきたんですけれども、まあ、あの結論から申しますと、特に Google 側の方で何かも問題が発生しているということはないかなと思います。ですのでまあもし この皆さん の, あのこのご質問いただいた方ができることがあるとしますとやっぱりそのコンテンツがあのより魅力的になるようにですとかもしあの十分魅力的なものであるとお考えの場合にはやっぱりそれをあのもう少し例えば広めてより多くの方に読んでいただくようなことで、まあ、あの直接あの Google へのランキングへの影響があるわけではないんですけれどもやっぱりそういったあの SEO スターターガイドに書いてあるような話なんですけれどもああいったことをあの きちんと適切に行っていただくことで、より多くの方がそのサイトを認識して、そしてそういったサイトを探すようなコンテンツとなって、そしてそういったものがより検索、皆さんの側でも、例えばそういったユーザーとのインタラクションからさらに新しい記事のアイデアが出てきたりですとか、そういった流れにもつながっていくと思いますので、コンテンツを作ること、そしてそれをきちんと広めることに注力していただくといいんじゃないかなと思います。 はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。自社サイトを複数所有している場合の非リンクに関するご質問いただいております。自社サイトを複数所有している場合、それぞれをリンクさせるのは良質な非リンクという扱いになるのでしょうか 自作自演のリンクというふうに取られてしまって悪影響があったりするのではと懸念しております。初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただければ幸いですとのことです。こちらいかがでしょうか。はい、えっ、ー、と、そうですね。あの、やっぱりリンクについてのご質問は、やっぱり回答が非常に難しくてですね。あの、やっぱりちょっと A です、B です。 これは OK です、これはダメですっていうのは、もちろん内部のルールではあのきちんとあの共通のポリシーがありますので、僕らの方ではそれは判断することはできるんですけれども、何かあの外に向けてその境界線みたいなものをはっきり言ってしまうということを、まあ、避けたいなと思っていますので、なかなかちょあの具体的なコメントはしにくい状況にあります。という前提でちょっとコメントをさせていただきますと、やっぱりあの自社サイトが複数あるから、じゃあそれが良質なリンクとな それらの自社サービス間の別ドメイン、まあ、別ドメインでなくてもそれぞれのサービス同士でリンクさせ合うというのは良質な非リンクとなるべきかどうかっていうのちょっと議論の余地はあるかなと思うんですね、まあ、一度そういったことをあの皆さんの方でもいろいろ考えてみていただくのはすごくいいことかなと思うんですけれども、まあ、やっぱりあのそういったケースでもユーザーにとってすごく便利になるようなケースと ユーザーにとってもやっぱ不便になるようなケースもあると思いますし、またやっぱりそのリンクのさせ方などでも、何ですかね。まああのいろいろな、例えばあの結局そこに誘導したいだけの形で別ドメインをたくさん作ってみたいな、そういった例えばドアウェイに通じるようなこともあるかもしれないですし、あドアウェイって誘導ページですね。ガイドライン違反にあたる誘導ページのような使い方をする方もいるかもしれないですし、結局何か、まあ、いわゆる SE を まあ、例えば、掲載順を上げるですとか、あの何らかの形でやっぱりユーザーをたくさん自社サイトにとどめておきたいっていうのは、すごく理解はできるんですけれども、そのやり方などがやっぱり細かくあのどうあるべきかってのすごくむずあの一言で説明するのはやっぱちょっと難しいなと。で、僕らがいつも言ってることは何かというと、もし Google がなかったら、そのリンクの仕方をしていたのか、その施策はしていたのかっていうことをちょっと考えていただきたいんですね。 もし Google がなかったら、その自社サイトを複数所有していても、それはこことここはリンクさせないよねっていうものであれば、リンクさせるべきではないと思いますと。ただ、それでもやっぱり、自社サイト間で、やっぱりこのサービスを、こうしたサービスも行ってるよっていうことを見せたいっていうこと、ただそれが何かあのスパムだと思われてしまうんじゃないかという懸念があるんでしたら、やっぱりノーフォローなどをつけていただくのがいいかなと思います。 そうすることで基本的にはそうしたあのページランクを渡す意図があるわけじゃないんだということは Google にきちんと伝わりますのでまあそういうふうにマークアップをしていただくといいかなと思います。全然ですのであのこの初歩的な質問だと思わないですしあのやっぱりなんかこのリンクってそもそもこのウェブの中で非常に大きな要素だと思うんですねまさに Web という言葉がそのリンクを象徴してると思いますので。 こ の, そのリンクというものをあの自由にやっぱりリンクあの自由にと申しますかやっぱりあの過度に何かあのリンクさせないみたいなことを僕らもあの全然意図していませんのでぜひですね、まあ、そういったあのノーフォローなどをうまく使い分けながらまたユーザーにとってやっぱり有益な形でリンクを貼るような形で サ, サイト内の、まあ、サービス間のリンクなどもあの構築していただくのは いいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてのご質問に移りましょう。ブロックされたがインデックスされている件に関するご質問いただいております。サーチコンソールのカバレッジページでのロボットテキストによりブロックされましたが、インデックスに登録しましたあという警告ステータスに関するご質問です。 ロボットテキストでディスアローとディスアローを記載することでパラメータがついた記事へクローラーが巡回することを阻害しておりますがインデックスされており前述の警告が出ておりました。これは課題と捉えて改善すべき事項なのでしょうかその場合対処方法を教えていただきたいですとのことです。こちらいかがでしょうか はい、えー、とそうですね、こちら、の割とあの時々いただくご質問の一つかなと思うんですけれども、このまあロボットドットテキストによりブロックされましたが、インデックスに登録しましたという意見なんか何か矛盾していることをあの言っているようなんですけれども、実際の Web の状態があの矛盾している状態になってますよということを伝えてるんですよね。つまりどういうことかと申しますと、えー、例えば Google にクロールさせたくない。 ですので、ロボットドットテキストでディサールをしているにもかかわらず、ウェブ上で普通に通常にそのリンクが表示されているんです、ねつあの。表示されていると申しますとあの、どこかのページからそのページへのリンクがノーフォローなどあのなしに通常にあのリンクが存在していますので、あの一般的にこの Google からすると、ロボットドットテキストをした従うので、このディサールをしているので、 あのクロールしないようにしているんですけれども、どっかのページに行くと、そのページへのリンクが導線があったりして、このクロールできてしまうんですね。この2つの状態が矛盾していて、で、Google はこの今回のケースではあの考慮して、このインデックスに登録はしましたということをお伝えしています。ただ、おそらくロボットとテキストによってブロックされているというのを尊重していますので、その中身はクロールしていないんですね。ですので、この URL があのインデックスされている状態というのは、URL が表示されるだけで、 タイトルもスニペットもおそらく生成されないと思いますので特にあのプラスの要素も、まあ、マイナスの要素も特にないかなと思いますけれどもそういった状態になっていますというものです。ですので、まあ、あのこれがあの課題と捉えて改善すべきかどうかというのは、まああのまあ、皆さんの側でこのそういった状態がどのぐらいの量発生しているのかですとかということをちょっと考慮してかんあの検討していただくといいんじゃないかなと思いますしこの通常の ページ上であの普通にノーフォローなどもつけないでリンクしてるんでしたら別にロボットドットテキストでディスアールをする必要もないんじゃないかなと思いますし逆にディスアールをどうしてもクロールさせたくない検索結果にはインデックスもさせたくないんだっていう感じですともうそのページ自体にノーインデックスをつけるですとかなんかそういったことも検討されるといいんじゃないかなと思います。という感じですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 では、続いてのご質問に移りましょう。検索結果での表示を制御する各種の申請とサイト移転に関するご質問をいただいております。サイトの移転やアドレス変更ツールを使った場合に、以下の申請が新サイト、もしくは URL に適用されることがあるでしょうか 例えば削除ツール、手動による対策、個人情報の削除、著作権侵害の申し立て、その他法律違反などが挙げられていますが、えー、こちら、いかがでしょうか。はい、そうですね、こちら、えー、っとですね、まあ、僕らがあのちょっと回答するのも難しいところが少しいくつかあるなと思いまして、この、 サイトの移転やアドレス変更ツールというのは、あくまでも、まあ、あの想定している用途というのがあの、この下のようなところまで及ぶか及ばないかという疑問を持つのは、まああの、当然持つこともあるだろうなとは思うんですけれども、そこまで考えて設計されているかというのと、そこまで、何、えー、ですかね、結果として影響されるものもあれば、影響されないものもあるという状態のものも、しょひょっとしたらあるかなと思いますと。 ですので、あのここで僕があの A ですと言ったところで、それが今後の設計で何か変わる可能性っていうのはすごくあるかなと思いますので、あのちょっと今ここで具体的なこれはこうです、これはこうですっていうのをちょっとお話しするのは控えたいなと思います。ただその一方で、この例えば削除ツールというのはあの何らかの形でその、例えばこのサイト A の中のこのページを削除したいってやっていて、次にそれをサイト B に移転しますっていうときに、あのその そこが移転される必要があるのかというと、ないですよね。もともとそのページがさあのインデックスされないように、もしくは公開されないように処理すればいいことですので、そのサイト A からサイト B に移転する際にそのページを外していただければ、この削除ツールも考慮する必要もないですし、手動による対策も結局、例えばドメインの移転を、この、例えば手動、えーと、手動による対策を避ける目的で、 あのドメインの移転をするみたいなことがあるのでしたらそれはやっぱり本質的な解決だとは思いませんので実際にそれが例えば Google がどのように処理しているかということを抜きにして実あのその問題点というのは解決すべきだと思いますしまた個人情報の削除著作権侵害の申し立てその他の法律違反その他また法律違反などについてはちょっと単純に WebmasterGoogle のフローというよりはあの ちょっとあの法律的なあの流れにもなってきますので、ちょっとコメントできない部分もあるので、でもいずれにしても、何かそこがサイト移転後のサイトにも適用されるべきものかというと、そうでも必ずしもそうでもないかなとは思いますという認識をお話しして終わりとしたいと思います。すすままませんどうううもごごご質問あありりががととざざいいいはした では、続いてのご質問に移りましょう。レポート画面と API の数値が異なる件に関するご質問いただいております。Search Console のインデックスカバレッジレポートでのインデックスと、Search Console API のサイトマップスのコンテンツインデックスとの値が大きく違うのですが、それぞれ何の値でしょうか 特に Search Console API のサイトマップスのコンテンツインデックスの方はゼロで返ってくる場合も多いです。サイトコロンのドメインで検索してもゼロ件ということはございませんとのことですが、えー、こちらいかがでしょうか。そうですね。こちらに関しては、僕らも Search Console API など、あの 権限を持っていないサイトでいじれるわけでもありませんので、まあ、正直、あの検証はしていないんですけれども、何か大きく 値, 値が違うということがあるようでしたら、s、まあ、あのサーチコンソールのフィードバックからあの送っていただくといいんじゃないかなと思います。はい。っていう感じですかね。それぞれの何の値なのでしょうかということに関しては、ぜひですね、あのデベロッパーページなどを読んでいただければと思います。 ありがとうございます。はい では、続いてのご質問に移りましょう。うアンプマスタッシュで URL が展開されずクロールされている件に関するご質問いただいています。アンプマスタッシュで記載したこのようなリンクを直接、この展開されていないパスとして Googlebot にクロールされていますが、これはどう対応すべきでしょうかというご質問をいただいております。えっと、まず回答に移る前に、アンプマスタッシュに関して簡単に説明したいと思います。 アンプマスタスはですね、すごく簡単に言うと、アンプでテンプレートエンジンを使う際に使用。 実装する際に使用されるコンポーネントになっています。なので、えー、と例えば、あサイト、ページをテンプレートで実装したい、テンプレートエンジンを実装したい、その際に JSON 形式のデータを用意していただくと、まあ、それを反映した形でページが表示されるといったようなものになっておりますが、あ金さん、こちらはどうでしょうか。はい、えー、とそうですね。こちらに関しましては、 あのやっぱりそれがあの直接あの Google があのそのページをクロールした際に Google がそこを展開しない状態であのスクラフトのクローラーが認識してそこをクロールしに行って結局そういった URL が存在しませんのであの、まあ、存在しないものとしてあの処理しているというのが Search Console にも表れているんですけれども、まあ、けおそらくで す,、ね、あのすごくたくさんあるページの中で毎回 表示されているのではなくて、何回かにあの1回と申します。か？まあ、あのどちら量でいうと、まあ少ない。あの比重でま発生している事象なのかなという気もします。ですので、まあこのご質問いただいた方にお願いしたいこととしては、やっぱりそのこういったことが発生しているページに何か固有の状況が何かないかどうかっていうのを少し確認していただきたいな。というのがまず1つあります。 でその一方で、僕らの方としても一応、こ の, あのアンプのチームの方にはこういったことがあの起きてるみたいですが、何か僕らの方でできることはないかというのは、ちょっとあののフィードバックはしておきたいなと思いますので、えー、とフィードバックします。というわけであの、ご質問というか、フィードバックありがとうございいましたはい、ありがとうございました。 では、続いてのご質問に移りましょう。スパムサイト通報方法に関するご質問いただいております。こちらの URL サイトは検索結果からクリックすると別ページに飛ばされるスパムサイトです。スパムサイトの通報を行ったのですが、動きがなく残ったままになっていますがあ、通報方法が間違っているのでしょうかとのことですが、こちらいかがでしょうかはい、えっ、ー、と、こちらに関しましては、まあ、URL もいただいて、 いたんですがもちろん今、まあ、ここには書いてないですけれども、このえっ、ー、とですね、今日の割と一つのテーマの一つとなっている、そのスパムレポートの話にもつながるんですが、このブログで、あのぜひこ先日出したブログを読んでいただきたいなと思うんですね。この Google のこうしたスパムレポートの処理方法は、まあ、スパムレポートをいただいたものを何か一件一件あの順番にこう処理をしていくというよりは、それをどのように、あの そこからどのようにアルゴリズムに反映させるかということを検討して、まあ、優先順位をつけて対応しているような形になりますと。やっぱりあの僕ら の, あの皆さんがおそらく思うよりもあのまずあの世界中にウェブページっていうのは本当に今僕らが公式的に言ってるのも130兆ページあってというこのその中にたくさんのスパムがあるわけですね。 スパムレポートでも非常にたくさんいただいていく中で、その一件一件対応することで非常に難しい。その一方で、やっぱりあのいくつか似たような事象についてレポートをいただくことがありますので、そういったものを一つの大きなアルゴリズムとして何かあの適用することができないかということを、まあ、あの検討する し, しています。ですので、まあ、そういった形で えー、と対応していることがほとんどですと。で、まあ、もう一つあの付け加えることがあるとすると、おそらくこの残ったままになっていますというのがあの、どのような探し方をされているかにもよると思うんですけど、この場合では、あそうですね、個別のページの URL をいただいていたので、あの確認したんですけれども、もうほとんどのケースでは表示されないような状態にはあの自動的に対応されて、対応となっていましたと。ただ、おそらくこのページの あの特有固有の何かを使ってこのページを探すための検索などをされた場合には表示されることはまだあるかなと思いますけれども、はい、あの基本的にはもうすでに自動の対象とはなっていますしやがてこういったものがあのアルゴリズムに反映されていくと思いますのでご安心いただければと思いいますはい、ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。ではあ、続いてのご質問に移りましょう。あ、Web Vitals のところですね。まあ、ここから3問ぐらいですね、Web Vitals やページエクスペリエンスのご質問に対してえあ、に対してのご質問を、あの、いただいているのですが、ちょっと、その前にですね、えっ、ー、と、私の方から、私の方、私たちの方から、あの、お伝えしたい、あの、そうですね、あの、現状を確認して、あの、お伝えしておきたいなというの。まず、あの、 1つ目、えーま、こういった WebVitals、コアウェブ w e b v i t a l s の指標だったりっていうのは、もうすでに あ, の あ, の あ, のある指標ですし、ま、Google のさまざまなツールを使って、えーと、そういった値を確認することはできますと。 で実際にそういった指標をもとにページのユーザーエクスペリエンス等々を改善していただくのは皆さんにとってもそのユーザーに対してもすごくいいことかなとは思います思いますがあの皆さんが言われているそのランキング要素かどうかみたいなところっていうのはまだあのランキング要素ではないです。 っていうのは、まず一点、えっ、ー、と、確認していただきたいところかなと思います。なので、実際にページの改善っていうのはできるけども、あの、ランキング要素にはなっていないよっていう、そこはくあの、ご理解いただきたいなというのと、もう一つ、あの、先月かなあに、えっ、ー、と、ブログアナウンスありましたが、あれはプレアナウンスとして、えっ、ー、と、紹介しているものです。なんであの、公式のアナウンスをするよっていうアナウンスになっているわけですよね。 なのでいろいろ皆さん、興味を寄せていただいているのは大変ありがたいことなのですが、まあ、例えばランキングがどのように行われるか詳細のすべてを決定したわけではございませんし、えー、ぜひぜひ、まあ、今後の続報をお待ちください、えー、と、あのー、お願いしている感じです。はい<笑> こんな感じでよろしいですかね。なのであのいろいろあの質問、具体的な質問をあの い, ただいていて大変嬉しくはあるんですけどもあの今現在、えー、これです、これです、えー、こ の, このこ、こういう例えはこういうふうに測定しますみたいなところの詳細までは現時点で、えー、お伝えできることはあまりないかなとしてこの3問を、あのー、お答えとしたいわけですがいかがでしょうか、金谷さんの方で何か拘束等々ありますでしょうか。 いやあの補足は特にあ の, アンナさんのコメントにに対すする補足は特にないですねあの単純にあのちょっとあの思うのはすごく早い既にもうまあまあ高速化されてる方がさらなる高みを目指している方っていうのはすごくたくさん見かけるなと思うんですけどおそらくですねそうではなくてあのまだあの 非常に遅い部類のサイトの方々にこそむしろあの気づいていただきたいところって多々あるかなと思うのであの僕らとしては ど, あのどちらかというとそういった方々に気づいてもらうあのこ の, あの WebVitals がどうのこうのというよりは単純にページのこれまで通りですねページのスピードをやっぱりあのユーザーのことを意識してもう少し早くしてもらうみたいなことをあの注力したいなと思っています。という感じですかね。 はいありがとうございます。ありがとうございますですね。じゃあ、最後の質問になるのかな ?3 ページほど、はいあ。そうですね。これで、これ最後なんですけれども、こちらに関しては、はい、すいません、もう読み上げもしなくてあれなんですけれども、<笑>あのちょっとあのこの状況も解決されてるかなと思いますが、どうでしょうかと、一応見ましたっていうことをお伝えするためにあのはい、こちら、ご紹介しておきます。 というわけで、はい、今日ははいこちらで以上となりますとそうです、ね、で次回の WebmasterOfficeHour はあー来月う2020年9月上旬を予定しております。あっという間の9月ですね。はい、あっという間ですね。なんか 今, 今は7月、僕らの、これ今日30日でしたっけなんですけど、実は。あの多分放送されてるのは8月の6日でもうなんかあのこの状態になってから本当に結構は年 年近くなるんですかねまだ半年は経たないのか3月ぐらいからだと4ヶ月ですかでおそらく僕らもまだまだあの当分オフィスに帰れなくてアンダさんと一緒にこう1箇所であのこの1つの画面の中に収まることってまだまだ難しいなと思うんですけれどもまあ月1ではなんとなくやっていきたいなと思いますので皆さんも引き続きあのよろしくお願いしますと申しますかあと本当にあの 夏は暑いのであの暑さに気をつけてくださいとそうでもないんですかね去年は結構ねあのまあ夜行余計なことは話さなくていいです<笑>ね蝉<笑>セミも鳴いてきましたので皆さん熱中症等々にはお気をつけていただければいいかなと思いますはいじゃあ今日の w e b マスター・フェスアワーはこんな感じで、えー、締めさせていただければと思いますので、はい、また来月皆さんお会いしましょうはい皆さんどうもありがとうございましたありがとうございました